ご来場のお越しの皆様、さはじめまして北海道関東を中心に活動しております天田と申しますえ一口およさこいまつりのご生会誠におめでとうございます我々天田初参加させていただきます今年のテーマは再びコロナ禍から力強く立ち上がるお祭りがもう一度力強く組み出しその姿を演武に込めました 我々の北海道からの魂のこもった踊り、どうか温かくご声援、お手拍子のほどよろしくお願いいたします。天今たたみ よし、すいません、先きこい。 痛みか